えー、福, 島福島と東京で、えー、練習して活動しております皆様と笑顔を結びに来ました縁結びと申します名前だけでもぜひ覚えていってください、えー、今回踊る曲ですね、えー、2年ぶり3年ぶりぐらいに踊る、えー、一番最初に、えー、演舞した「夢相乱という曲を演舞させていただきます、えー、いかんせん久しぶりなもので、えー、メンバーたじろいでおりますので、えー、皆さんぜひ笑顔で見守っていただけると嬉しいです えー、我々の演武の方にはです、ねえー、手話を取り入れた演武を、えー、行っております、えー、皆さん、えー、と結構去年のドラマとか今年も、えー、ドラマで話題になっているかと思いますのでなんか見覚えあるなみたいなところ全然あるかなと思いますのであ多分あれそういう意味なんだろうなって思いながら見ていただければ幸いですはい、えー、精いっぱい皆様と笑顔を結ぶために演武いたしますので皆さんよろしくお願いいたします ワクワ I have the old condition, right? right, right. はい、ありがとうございます。